「立ち上がれひとつになれ」「g e t WILE、right!」「暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わる支えだの n o Love i s k e 未来を信じてていつまでもない」 輝いてく「いつたうえたらビスワサイバトロンたちはアングルモアカプセルの反応をキャッチして惑星クリスタルにいたブレイクとコラーダはカプセル回収のため惑星上に降り立ったがそこに待っていたのはデストロンのセイバーバックだった 熱んだ負けねえよこのアングルーマーカプセル俺が見つけたんだもんねお前らが持っていてもどうせ宝の持ち腐れだウィザマブレークアンカー フフフフちょうど良いところに落としてくれたわ。 何どういう意味だお前にしては美しい技を使うと褒めてやったのさガキ扱いはまっぴらごめんだ心はギ ン, ギンに燃えてるが頭はクールなブレイク様だぜッ<笑>俺と真っ向勝負で勝てるつもり か, <笑><笑>てもりか止めテスト こんなところで寝てるわけにはいかねえんだ行かなきゃセイバーバックのやつすごい作戦があると単身で惑星クリスタルに出向いたまま音沙汰なし所詮セイバーバックのすごいはたかが知れているどうしたのかなんあら、どうしたのかしら、セイバーバック どうしたのだ、ディナビー。マグマトロン様、今日のディナビーはオードリーと呼ばねば返事しません。うう、厄介な<笑>ど。どうしたんだ、オードリー。<笑>セイバーバッグがさっきから同じところをフラフラと行ったり来たりして、変なのよ。すぐ回収してやるんだ。オードリー。わ<笑>かったわ。オードリー、やってみる。 なかか、体が重いぜここは…な、なんだ俺はテストロンの奴らに捕まっちまったのか やっと気がついたか刺さるか何するんだセイバーバックは変だすぐ捕まえろ戻れセイバーバックどこへ行ったまったくセイバーバックのやつすごい作戦はどうなったんだかやっぱ口だけの魔法使いなんだなあいつらふざけやがって 俺のことをセーバーバックなんて呼び上がってよ。俺は可愛いペンギンちゃんのブレイク様だぜ。言ってみろよ、この愛らしい微笑み。いっうわーセーバーバック！なんなんだ姿形があのセーバーバック？これじゃセーバーバック本人じゃねえか？うっこれだ！ 家族とぶっ飛ばすぞ落ち着けきっとお前のコンピューターの調子が悪いだけだ我々は仲間じゃないかここは仲間のふりをしといた方が良さそうだないやあのそのもう大丈夫俺はセーバーバッグだ名前はセーバーバッグでも見た目はギンギラギンのワニガワのバッグみたい何ちってレイザーロープな何をする アイルダート何をするつもりだこのセイバーバッグ誰かが変装しているのかもしれない徹底的に分解して調べてやるうむ、ん、いつものセイバーバッグも変なやつだがこいつは輪をかけて変だからな落ち着け落ち着くんだブレイク俺ってセイバーバッグの中に入っちまったらしいじゃあ俺のブレイクの体はどこ行っちゃったんだよ なんかこっちで悲鳴が聞こえたがなよブレイクアンゴルモアカプセルはもう見つかったのかおいこんなところで寝てると風邪ひくぜなんだ気絶してんのかほっといたらワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンとかってビッグコンボイがうるせえんだろうなたく世話の焼けるやつこらだ 変身。えじゃあサイズの割に重いやつだな。うん？ここはどこだ？俺の立てた作戦は失敗だったのか？気はつーたか？どうだ？ 大丈夫かブレイっここはサイバトロンの宇宙船かどうしたブレイクショックでどっかのプログラムが壊れちまったのかなにブレイクペペンギンやろうやったあの魔法伝説は本当だった俺は魔法造書の中から 惑星クリスタルに入える双子水晶ファントムの伝説を見つけ出した惑星クリスタルに入える双子の水晶ファントムは魂を入れ替える力があるこれは使えるぞなになに水晶に高いエネルギーを注ぎ込むと水晶内で光は乱反射してああアンゴルマカプセルの反応が惑星クリスタルからあったことを知った俺は 双子水晶ファントムの力を利用しようと思い立った俺の思惑通りあの双子水晶ファントムは俺とブレイクの魂入れ替えてくれたというわけだやったぞ俺の魂入れ替わり作戦は大成功だ予定通りこの姿を利用してビッグコンボイをスクラップにしてやるブレイク 頭でも強く撃ったかなビッグコンボイはどこにいるなんか、ずいぶん細かい部屋のある宇宙船だななんだこれはおとぎの国にでも迷い込んだのか なぜわかったスタンピー様が相手になってやるでしゅうわっこいつ、ひょっとしてサイバトロンで一番鋭いやつかまたスタンピーのやつ、ぼけて暴れてやがんコラスタンピー夢の中でデストロンと戦うのはいいけど、うるせんだよ夢ん中コラーデストロン待つでしゅね、ねぼけてるのか 冗談じゃない。助アハハッでっうあああおいよ<笑> ひょっとして俺のことに気がついて、わざと知らないふりで追いかけ回してるんじゃないだろうな。アスレチックゾーンへようこそ。火炎チムに開始します。えな<すごい> どうしたのブレイク大丈夫ホントにこいつら俺のことに気付いてないのか分からんこいつらということでアンゴルマーカプセルの場所はちゃんと確認できたんだが 敵が罠を張っているここはビッグコンボイをはじめ全員で出撃した方が美しい作戦なのではとでも本当にそんなにうまくいきますかねえコラダ あ, ああそうだな今ひとつ信用できねえ信用できないえしかしこの作戦はうんそれがいいかもしれないな全員で出撃だあはいまんまと罠にはまってくれたでも 俺のことに気づいているのか気づいてないのか、どっちなんだおかしいな。 本当にこの向こうにデストロンたちが待ち伏せしてるっていうのかいああ間違いないそれにしちゃ何にも怪しい音が聞こえないけどいやビッグコンボイ僕がまず偵察にいや待て俺がちょっと行って見てくるなんか変だな僕、あんな仕事熱心なブレイクを見たことがないけどそうだぜ。 なんかさっきから様子が変なんだいいことじゃないかブレイクにもやっと自覚が芽生えたんだろうあいつらの間に入っているとヒヤヒヤして心臓に悪い早いところ決着をつけなければ。 こかブレイク変身仲間の必殺技であの絵を送ってやるのがせめてものたむけだと思えブレイクアンカーこれはみんな避難しろ無理だ逃げられねえダー 今日こそ、ビッグコンボイ部隊が全滅する日だ。美しいぞ、美しいぞ、我が作戦。くっくっな何をしやがったんだ。誰かの変装かと思ったが、何の異常もない。 ちょっと言葉遣いが下品になったけどな<笑>それが奴の本性すまなかったな、セイバーバッグ疑いが晴れたんならさっさと惑星クリスタルに戻してくれよアンゴルマカプセルを取り戻してきてやるからさいいだろう今度は失敗するなよ、セイバーバッグわかったよ <笑>これで元のセーバーバック様の体に戻れればすべては完了する、うん、おめえセーバーバックだな<笑><笑>その通りだこの偽ブレークメ本物が帰ってきた以上ただじゃ済まねえぞ帰ってくるのが遅かったな すべては終わってしまった後だなビッグコンボイたちは、俺を本物のブレイクだと思い、スクラップになってしまったのさなんだとそんな、みんなをスクラップにこいつ、こいつ、こいつポテント様が真ん中に出ようが、真夏に雪が降ろうが、こいつだけは許されいいのか、ブレイクお前の体だぞ構うもんかあんな奴らだったけど、みんないいやつだったんだ こうなったら、こうなったら、トムライヘヘヘだ！本当にいいやつだと思ってますヘヘヘヘお前ら、全員スクラップになったんじゃないのか<笑> が時間を止めたなんて言えないけどねみんな、ビッグコンボイはお見通しだったんだよ、伊勢ブレイクいや、体は本物だけどな魂は、ふさわしい肉体に戻った方がいいようだな、えー、ビッグコンボイ、それは俺の体だぜ俺を撃てるか俺が壊れれば、二度とブレイクは元の体に戻ることはできなくなる オオ俺の体に戻れたぜ そういうことだったのか、セイバーバック。お前、抜け駆けしようとしたな。い, いや、奴らを倒して、ガイルダートに喜んでもらおうと思って。言い訳はいい。勝手な行動は、マグマトロン様も許さんぞ。その前に、金銀のブレイク様が許しちゃおかねんだよブレイク、変身ブレクアンカー ダブルミサイル もう少しで敵の罠にはまるところだった。 お前の様子が何かおかしかったからナビが惑星のことを調べて水晶のことが分かったんだ一時はブレイクおめえが変になっちまったのかと思ってたぜ本当危ないところだったんだな戦場では敵はカムフラージュしてくる時もある何事も表面ではなく常に内面を見る目を養うことだスタンピー積極性こと言いやがってガラじゃねえんだよ そして僕がビッグコンブインを確保してるんですえん。また魂が入れ替わってしまったらしい。 ブレイク何すするんですか<笑>よかった元のスタンピーに戻ってるぜ<笑><笑><笑><笑><笑><笑> ありがと日記をつけてるんだな。そういやビッグボンバー部隊に入ってからいろんなことがあったよな。ブレイクが失敗したり、ブレイクがドジ踏んだり、ブレイクがかっこいいとこも思い出すよ。そんなことあった。超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第14話公開日誌って思い出すんだな。えー違った